では、実際に Ruby の場合について、クラス定義の方法を説明します。で、クラスの構文はですね、クラス、クラス名から始まって、エンドで終わります。で、クラス名は必ず大文字で始めてください。で、この中にメソッドを書くと、自動的にインスタンスメソッドになり、えー、イメッセージ送信機法で呼ばます。インスタンス変数はさっき言ったように、アットで始まります。インスタンスを作るのは、クラス名 .new で入れってやつ。で、ここで、えー、 オブジェクト、インスタンスを作るときに初期設定をしたいんですね。そのために、このメソッドの中にインシャライという名前のものがあれば、そのインシャライというメソッドが自動的に呼び出されます。で、そのときにですね、この new に書かれたここのパラメータは、インシャライのパラメータになります。これによって初期設定ができるわけです。では、クラス定義の具体的な例を見ます。 犬というクラスを作って、犬は喋ることができる。私の名前は何とか喋る。それから、走りますから、その走る速さを足したり引いたりできる。その二つの無ソッを持つ、ドッグというクラスを作ります。このクラスからエンドまでがクラスの範囲。クラス名はドッグ。さて、インニシャイズ。犬に対して、来るときに名前を指定することにしましょう。 そこで、イ n i t i ー l n このネームというのが名前のパラメータ。で、これを先ほどからお話ししているように、ある犬に対して、この犬はポチだったかとか、いうふうに覚えておくためには、アットのついた変数名、今の場合とか、アットネームという変数名を覚えておくようにします。なので、アットネームイコール、この渡されたネーム。それから、ね、速さも必要です。 で速さは最初作ったときは止まってるものということですので、えー、アットスピードというインスタンスレン数を 0.0 で直下します。だからこのアットスピード。そうすると、もう一つ犬を作ったとすると、アットネームとアットスピードは別のものがここにあるということになるよね。さて、えー、インサイズが終わったとして、今度はトーク、喋るんだな。トークは、私の名前はポチレッとか言いたわけです。 この足し算は文字列に対する足し算なので、文字列の連結をします。それから、アッ s スピードで、では速度の差分ということです。なので、これまでのスピード、アッ s スピードにでを足したものをアッ s スピードに入れます。それから、今のスピードはこうですよ。この2 o っていうのは、この数値を文字列にするためのベストです じゃあ実際にこれを打ち込んで動かしてみたいと思います。 で、これを保存します。うん、テキストの方でおじゃあ、まず A イコールドッグ転入のポチやっぱり犬はポチっでで、まあ、レビューの、まあ、 標準表示ではこういうふうに中の値が見えますけれども、本当はこれは外からは直接は開けていない。じゃあ B イコール、変異の、玉、まあ。玉というのでもいいと思いますね。<笑>そうするとですね、A に話をさせると、前にエミリスポチ。で、B に遠って言わせると、私は玉。じゃあ A 点アードスピード、 5。それと速さは5なのね。もう一回5を速くすると10なのね。もう一回把くすると10なのね。b10、a d スピード3。こういうふうに、えー、a と b はポイッと多分それぞれ別のインスターフェンス変数スピードもそれぞれ違うということですね。こういうふうに、名前や速度がそれぞれ名前速度がそれぞれを持っていて、えモ、ー、ノ単位で扱うことができる。これがオブジェクト飛行の、えー、考え方だと。 いうことだね